次は、奈良市の、奈良市のです。The n e 奈良市の。まもなく、奈良市のです。 We will soon make a wish on that, n a r a s i n o The doors on the left side will open.